の食日今ここそちらごゆっくくくりおお楽しししみくださいいチャンネル登録よろしくお願いしますこちらこんなの全粒粉と思いまだなな食物繊維不正ってことなのでしょうかでは気になりますね。それでは。 なんですして。はい、まあ、外からのパッケージ通りと、ま卵で す, ですでいただきます。バーゲンのソースも確かなるんですか。どちらかとトマトの味の方が強いですね。 でその上にチーズも乗っていてちょっとしたピザのような感じの味でしたチャーズチキンの食感も感じれて美味しかったのですがもうちょっとお肉欲しいなと思えてしまうような部分もあったのでこちらも定食させていただきました、まあ、トマトが好きな方にはおすすめですお楽しししみいただけましただまです、ね、チャンンネル登録、コメント、高評価よろししくお願いしますではまた次回の演目でお会いしましょう